はいえー、シビックテックミートアップ2022いざ岐阜へようこそーいやー久々のリアルのイベントでこんなに集まっていただけるとは非常に感謝しておりますで、えー、じゃあここから ああ、私がですねまず司会を務めさせていただきますフォードフォーギフの石井ですよろしくお願いしますで、えー、今日はですね、えー、私の発表はノースライドまあ発表はスライドあるんですけど今日の進行はノースライドでねハック MD というのをね皆さんと確認しながらいきたいと思いますで、皆さんねささっきほど ここの持ち物の中に黒い紙が入ってませんでしたホームページって書いた黒い紙ありましたかね入ってるはずですよねでそれの QR を見ていただくとこれと同じものが見れますだから今日ここの会場にあの時間割とかね何にも貼り出してないんですで何にも貼り出してないけど各自がそれぞれあの自分の時間割なりを えー、確認できるようにこの HackMD で全部見れるようになってますでそこに書いてあること以外やりませんのはず<笑>あのだからやりたくなったら HackMD ですから皆さんご存知の方は書けばいいんですね私これやりたいって思った瞬間書けばやれますので是非是非どんどんと書き込んでいただいて、えー、イベントを企画していただければいいかなと思っております で最初に一番大事なことを言います、えー、コード・オブ・コンダクトというのが、ねあのー、皆さんも確認できるようになっています。ちょっと、ね、プロジェクターは文字が小さくて見にくいかもしれませんが私の方でちょっと読み上げさせてもらいます。えー、コード・オブ・コンダクトということで行動規範ですね皆様に心地よくそして楽しく参加いただけるよう行動規範を設けています。 私たちは性別年齢性的指向身体的特徴人種や職業思想や心情や生き方技術力や技術の選択手法などさまざまな個人の在り方に対してハラスメントを許容しません。もしハラスメントや別的言動イベントへの妨害となる行為や周囲を不快にする言動を取った場合 私たちは当該当者に退出を求めたり、今後の参加をお断りしたり、法的措置を取る場合があります。私たちはイベントの全ての参加者に対して行動規範に従うことを求めています。行動規範の全文はこちらのページでご確認くださいということで、まああのこの HackMD アクセスしていただいてですね、行動規範の全文というのも載っておりますので、皆様あ心地よくですね。 あの特にこういったミートアップイベントっていうのはついハッスルしすぎてですねあの今日残念ながらお酒は入らないんですけどもお酒が入ったりするとちょっとねはじけてしまうっていうこともあるとは思うんですがこれを肝に銘じて参加していただければと思いますで最初にタイムスケジュール的なことを言っておきます、えー、まずですね今4月16日土曜日ということでランチ食べましたね美味しかったですか うんうんとうなずいておりますのでね会場の雰囲気が伝わってるのかな多分ね<笑>なんとなく伝わってると思うんですけど、はいでえー、と非常においしいな弁当を食べましたでこの後ですねワークショップがいくつか続きますので、えー、そので、えー、大体17時過ぎですね18時前ぐらいまでワークショップっていうのが続きますでその後18時ぐらいからですねアフターセッションということで交流会を予定しています で会の終わりは20時15分ごろの予定になっています。まあ、あのアフターセッション参加されない方は18時ぐらいまででおしまいということになります。で2日目、4月17日ですね、明日日曜日は今度はです、ね、フィールドワークということで、この会場ではやりませんので。 この会場に朝来ても誰もいませんので皆さんご承知おきくださいで。フィールドワークということで、いくつかのこの後ですね、企画を紹介していただく方にですね、あのー、こんなフィールドワークあるよってことで紹介していただきますので、どんなフィールドワークに参加しようだとかをね、今日今のうちにですね、確認しておくといいと思います。で、主なプログラムということで、旅のしおり、これ徳永さんが作っていただいたんですね。みんな参加されましたか旅のしおり。 あね、かわいいよね、これね、いいよね、なんかね、あの来る前にこの旅のしおりを見てあの、まあ、こんなことをやるといいかなっていうのをイメージできる、この HackMD よりもイメージできるかなと思ってます。ありがとうございます。であとワークショップがいくつかあ続きます。で、えー、ランチ会ということで、先ほどお弁当を食べました。じゃあ、せっかくだから、安田さん、どうでした、お弁当。めっちゃおい し, しかった。<笑>はい 一応これ、岐阜の食材が使われていてですね、あのお肉は飛騨牛のはずですのでね、飛騨牛、高級なお肉を、ね、使っておりますので、えー、またあ楽しみにしてくださいということで、はいじゃあ早速オープニングということで、私のターンでちょっと説明していきます。ようこそ岐阜へという話をしたんですが、そもそも この話って私なんでやりたかったかっていう話を皆さんに伝えたいなと思っております。昨年、探訪っていうのを私ね、あのー、シビックテックの会隈でやってるんですけどもお、まあ、その社会や実態をその現場に行って探り歩くことっていうことで、27都府県ほど私探り歩いてるんですね。で、こう、ちょっとね、はい、いろんなところで写真撮ったりしてます。で、探訪する理由っていうのがあってですね、 私は人と町を知り親近感を持ちたいと常々思っております。で、それはなぜかというと、岐阜を探訪してみたくなる地域にしたいと。ここですねこの岐阜。この地、岐阜を探訪してみたくなる地域にしたいためっていうふうに私は思ってます。で、次なんですけど、皆さん、あのー、こう疑問に思ったことはないですかね。例えば、今、日本で80団体以上、も う, そう多分90。 もしかしたら100人届くかもしれないようなシビックテック団体が立ち上がっていますじゃあなぜこんなにも立ち上がっているんでしょうかと私ちょっと考えたんですねでその中で、えー、3つの特徴があるんじゃないかなと私思ってて1つ目が集団性と集団の中でルールを守って暮らすっていうことに日本人は長けているんじゃないかとあと土着性ですねやっぱり自分の土地や自分の土地で何かをしたい要は誰か 他の土地に何かするよりも自分の土地でその一つの土地に根付いて暮らすっていうのがあっている民族なんじゃないかとであとは同調性ということで周囲の雰囲気に大切にして暮らすということをしているんじゃないかとこれを総合するとですね日本人ははシビックテッククテににととててても向いいいる民族だとい う, ふうに私は結論付けておりますで。こういった民族がいるのですごくさまざまな事例がある。 だから私探訪すするんですねでそこに行かないとなぜか出会えない人がいるんですよね。こうやって皆さんここに来てくれる方は意外と出会えるんですけどどこ行ってもただそこの場に行かないと出会えない方多分今日ね初めて顔を見るって方いらっしゃると思うんですよね。だからそこの人っていうのはなかなか見つからない。であとはですね今日来ていただいてすごく岐阜ってこんなところなんだと実感を持ったと思うんですよね。町の空気感 これを知ると医師の疎通がめちゃめちゃ早いですとああ岐阜の長良川ってこうだよねっていうだけでなんかね知り合いな気がするんですよねあの金火山ってああだったよね天気良かったよねとかそんな話をするだけですごくあのそのあとがスムーズなので人と町を知りましょうとでこれそんなに難しい話じゃなくて、えー、地元のメンバーのあいつとそっくりだとか商店街が似ているだとか駅前のお店が雰囲気似てる これがですすね親近感につながるんだと思っていますでこの親近感が湧くとですねやっぱり興味が湧くんですねその人に対しての親近感だったりその地域に対しての親近感が湧く私佐賀にすごく親近感を覚えててなぜかめちゃめちゃ離れてるんだけどすごく参考にしてるんですよねそういうういい地域間連携っていうのが進むだから親近感のネットワークがですね人と町をつなぐんだというふうに私は考えています でこの親近感のネットワーク で, ですね皆さんで今日この場に集まって作っていただきたいとこれが私がこの会を主催した意味ですでそれをしたらですねぜひ地元を探訪してほしいんですね岐阜ってこんなすげえ施設あってすげえよなって帰ってほしくないんですそんなことないんです岐阜観光で調べたらルルブで観光本なんか一冊もないですから あのルルグに観光本一冊もないですかなんか観光ですごいわけじゃないんです別に何か が, がすごいってわけじゃなくてまずは地元を探訪してみて日常を探してくださいとでその地元の面白さっていうのを自分自身の心持ち次第だと思っているのでその心持ちを変えて地元を探訪してみるで地元の面白さを私のように誰かに伝えると誰かに伝えてその面白さを知る人が増えれば増えるほど その地域の地地域域力も上がっていくと要はここに住んでいなくてもいいんですあの。例えば東京の人に教えます。そうしたことでその地域力が上がるということがあると思うのでぜひですね人と町を知り親近感を持って地元を探訪してみたくなる地域にしましょうということで私の発表は終わります。 はい、ここからはですね、えっと、私の役目はもう1個だけ残ってるんですけども、えっと、皆さんに配ったこの「旅ノート」って私呼んでるんですけどもこれにぜひ親近感の記録を残してほしいこれまっさらな文庫本になってるんですねで文庫本になってるんで詩を書いてもいいし<笑>あのポエム書いてもいいし何でもいいんですあのじゃあちょっとですねやってみましょうかじゃあその 前後ぐらいであの人とまず交換ノートで今日のお昼食べたお弁当で一番美味おいしかったものは何ですかって聞き合ってここに書いてあげてくださいもう一つ仕掛けがありますもう一つ仕掛けがありますこちらの皆さんにお配りしたパスこの一番下細かい字を読むとですねこれはがきサイズになってます これ、はがきサイズになってですね、私頼りということで、自分に手紙が出せます。はい。<笑>あの、で、今日感じた、旅先で普段ね、感じないこととかを、ぜひぜひ、この裏、裏面真っ白になってるんですけど、自分の住所書いて、自分宛ての手紙を書けます。手紙というか、はがきが書けます。ので、ぜひ、このね、自分帰る前に、岐阜の地で、 投函してここんなとと感じたよとかねあの自分はこうだったっていうことを書いて、えー、このはがき私だよりっていうのを自分に当てて書いて帰っていただくとすごくいいんじゃないかなと自分にはがきが届くって恥ずかしいかもしれないけどやってみるといいかなと思ってますはい、はい、ここからはあこの後の企画一気見せということでえー 今回のイベントが一番すごいなと私は感じていることがあってですね、えー、それは何かというと、運営委員が参加者の数よりも多いと。ね。あの<笑>みんな運営委員だと。まあ、一層運営委員って決めなきゃよかったかなと思いながらも、それならと思ってるんですが、でこの後は運営委員の方が順番に出てきてですね、それぞれの企画内容を、 簡単に1分で紹介しますので、まあ、皆さん聞いててください。えー、順番にいきます。まず最初、この後ですね、13時からはですね、えー、私のシビックテック活動紹介ということで、えー、オンエアということで、この後ですね、いくつかのシビックテックの活用事例っていうのを発表いただきます。まあ、1つ目が私、えー、2つ目が尾形さん、えー、白澤さん、山田さん、上田さん、天川さん、 シビックテック埼玉白松さんという感じで続きますはいこれはライトニングトークで各紹介をしていきますじゃあ続いて、えー、このその次の回ですねでしょ。こちらのおイベントはあ徳永さん吉野川さん出てきてもらっていいですか皆さん順番に出てきて紹介してください次のセッションがシビックテックを温泉河原で青春ドラマっぽく語ろうというセッションであの多分 行かれたこともあ行かれた方もいるかもしれないですけど、すぐそこにすごくいい河原があるので、そこでえっとあこれを読んだ方がいい。ですみ<笑>ません。そこでみ集まった皆さんで、あの少人数で結構深い話をしてほしいなと思っています。あの別に何かアウトプットを出してっていう会じゃないので、あくまで交流をしてもらってじっくり相手のことを知るように話してもらいたいなと思っていて、とはいえあの。 話が持たないときはこのカードを用意しているのでネタをこうなんかパラパラめくってペアとかになった人と話をしてもらえたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、吉川さん、どうぞ。えっ、ー、と、コードフォギフの吉川と申します。あの私も岐阜に来て三年なんですけど、ここの景色が僕一番お気に入りでして、あの川を見ながらあの岐阜城も見えますし、なんかあの岐阜の思い出にこの景色をあの焼き付けていけたら い, い, いただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。 ありがとうございます。はい、えー、コード法義父の横井と申します。えっと次の企画はですね、え東大対決天下分け目本当に月ヶ原なのかというタイトルでやりたいと思います。えっと天下分け目の地と知り有名な月ヶ原なんですけども、えっと岐阜ですね。 え結構の、えっと、東と日本西のです、ね、文化の分け目というのがありましてそんな感じ で, です、ねあのえっと、いろんなテーマで話をしてもらいながらです、ね、その岐阜が本当に境界線なのかといったところをです、ね、あの話をしてもらいたいなというふうに思ってございます、えっと、こちらもです、ね、実はあの話し合いのテーマあんま決まっていませんのでこういうテーマで話したいなとて方がいたらです、ね、ぜひのそういったこともです、ねあのえっと、提案してもらったらいいなというふうに思ってございますよろしくお願いします。 はい、えー、白松です。えー、と5時からの企画でですね、マチアブリゲードの歌を GPT3 に作詞作曲させようというワークショップを予定してます。GPT3 というのはまあ、えー、結構豪億円ぐらいかけて学習させた AI だそうで、えー、それがまあそんなに、えー、と高いお金じゃなく使えるようになってるんですけども、それを使ってですねその、えー、とコード譜を学習させて、えー、まあ キーワードとか曲名を指定すると、えー、作詞作曲してくれるようなウェブアプリを作りました。えー、今朝動くようになりました。でえー、っと<笑>今スライド作ってるんですけど、まあえー、っとみんなでですねこう、適当に考えた曲名とアーティスト名とキーワードでこう作詞作曲させてですね、AI 君作詞作曲させてですねで、面白いのがあったらオープンデータ化しようというのをやろうと思ってます。よろしくお願いします。会場で編み物を飾ろうヤン・ボミング研究会。 いますえっ、ー、と, と申します、えー、とヤンボミングとは、えー、とカラフルな編み物やかぎ針編みで使った、えー、とストリートアートのことです、えー、といろいろさまざまなものを、えー、と編み物でくるんで編みくるんでしまいます、えー、と初心者でもできる指編みのあミニアワークショップもやるので休憩時間に遊びに来てください よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、っと、私は突撃隣のシビックテックスで。まあ、あの、多分年代もあるんですけど、桂屋之助の突撃隣の晩御飯とか、六町三台の。ミュージックプレゼントみたいな、そんな突撃して、皆さんの今日の。生の声を録音をして、えー、っと、これはポッドキャストに、あの。 配信をしたいと思っています。あの皆さん全員にインタビューをさせていただきたいと思うので、ぜひご協力いただければと思います。この格好で、大体二三分のインタビューをするので、よろしくお願いします。はい、じゃあ福島さん。はい。とこ、コードホカナザーの福島です。とインタビューさせてもらいますので、あのよろしくお願いします。ありがとうございます。えっ、ー、と、私からはシビックテック縁日をやります。 後ろの方でですね、ヨーヨー釣りと射的の方をご用意してます。あと、型抜きですね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけども、遊んでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えっと、はじめに、えー、っと、一個あ、ごめんなさいあの、石井さんの話の中で1個訂正したいことがあって、岐阜にルルブはあります。<笑><笑><笑><笑>あの あの石井さんの思いは組んでも話はうのみにしないでください<笑>。<笑>よろししくお願いしますで、えっと、あの後ろに何かいっぱいあるぞっていう感じのものがありますよね。えっと、お水とお茶は一人一本お持ちいただけます。で、コーヒーとお急須から出すお茶もちょっと、うん、あの出すときに飲めますので来てください。で、後ろにあるお酒はここでは飲めないんですけど、えっと、お帰りの際に。 えっと、1本ずつお持ちいただけたらなと思って用意しましたあのそれぞれ面白い味とかなんかすっきりした味とか僕は日本酒好きなんで結構日本酒の割合が多いんですけどあの楽しんでいっていただければと思いますよろしくお願いします<笑>はいえー、とじゃあすいません、えっと、次の企画の方なんですけどあ私コード 4Y の何やですいざ岐阜街歩きっていうような、えっと、イベントを組んでみましたでこれ明日の朝えっと 明日の朝にですね、えー、とやるです、ね、石井さんを探せっていう謎解きのイベントがあるんですけれどそこからスピンオフするような形でできてますで謎解きを作るために調べたら結構岐阜市のスポットが面白くてですね、スタンプラリーのアプリを押し込むような形にしてありますでノーコードでスタンプラリーを作る、えー、とサービスを提供していただいたる会社がありまして駆け足メモリっていうサービス。でこれ、 株式会社架橋っていう岐阜の大垣市の測定の会社さんのサービスを利用してノーコードで作ってます。て URL かもしくはこちらの QR コードを読み込んでいただくとも ブラウザベースでスタンププラリリーのアがが立ち上がるようになっていますで本来は今日 の, あのなんだっけホームページと同じで QR コードとかが書かれたカードか印刷物を読み込むような形になっているんですが、えっと、ゲリラ的にちょっとやってるので店舗やあの場所にはですね QR コードを置けなかったので QR コードを表示できるような仕組みの方もちょっと下の方に作っておきました。で読み込んでいただくと、えっとその スポットに番号がついているので番号を入力していただくと QR コードが出ますよっていう形の立て付けになっているのでもしよかったら遊んでみていただければと思います。で町の隠れた名店とか岐阜カフェとかコーヒー屋さんとても多いです。で史跡とか信長公に関するものとかちょっとなんか謎のスポットが結構あるんですがこれを36上げていますのでえっ、ー、ともういつでも行っていただいて好きに見てきていただいて。 あのまあ他の企画のガイドブック代わりになるかなと思います。お使いいただければと思います。お願いします。えっとおしゃれな名前でアフターセッションになるものをですね担当しておりまして、私の方はあの乾杯の挨拶を抽選でするということで、あのここにいる皆さんあの挨拶する可能性がありますので、あの今からよく考えておいてください。よろしくお願いします。お疲れ様です。 コードフォーサケを最近サボってる竹です、えっと、皆さんあのこのちっちゃい何やっけ、えっと、巾, 着袋巾着袋をえっと で, すねできれば腰かどこかに吊り下げておいていただいて、えっと、皆さんのゆかりのお菓子をこの中に入れといていただいてあの飼育員係のようにこう出していただいてであの皆さんお互いにシェアをしていただきたいのとあとさっきの本本じゃないノートせっかくなのでなんか誰に何もらったかとか。 これこんな風に美味しいから食べてねとかあのノートとかもシェアしながらあのお菓子も交換しながらちょっと物理的に人と会うの久しぶりすぎてコミュニケーションどうしていいか分かんないなってなった時にあのシークイン係のようにお互い餌を交換し合っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、コードフーキャットの今村です。えっ、ー、と私からはですね、えっとまずあの夜 LT 夜の部がありましてその後に。 えー、シビックテック紙芝居というのを用意しています。えー、皆さんパワポカラオケというのがちょっと昔に流行ったのを覚えていらっしゃいますでしょうか、えー。ランダムに出てくる画像に対してですね、即興でコメントつけていくっていうプレゼン形式ですね。それをですね、あの私あの CC サーチで、えー、CC バイと CC ゼロの画像をランダムに生成する、えー、表示する。 アプリを作りましたので、それであの即興でプレゼンをしていただきます。はい、えー、ご参加お待ちしています。よろしくお願いします。あ、はい、えっ、ー、と、え の, の太田です。えっ、ー、と、まあ、アフターセッション終わって、片付けも終わって、その後、まあ、岐阜の夜の街があるということで、夜のマッピングパーティーというのを。えー、開こうと思います。ええー、まあ、詳細は。 えー、よく決めてはないですけれども、えーまあ、夜に集まって、まあ、その行く道すららとかであの写真とかを撮影して共有しつつ、まあ、その日はの飲んでギフについて語らってそれで行、えー、<笑><笑>くマッピングオープンストリートマップを充実させることにつなげていければと思いますただの朝のマッピングパーティーとしてモーニング探して やるることとになると思うんででスラッッククの方でチェックしてておいいくださいよろしくお願いします。はいということで、えー、と17日、明日の予定はですね今話すとみんな忘れちゃうのでまた話すタイミングを作りますので、えー、今日の内容分かりましたからね、なんとなく LT があって河原でシビックテックを語って歌を作ってあじゃない関ヶ原を決めて歌を作って、えー、美味しいものを食べて。 お菓子を交換しパオッポカラオケもできるとそんな企画になっておりますのでぜひねあの楽しんでいただければなと思いますじゃあこのあと旦休憩をとりますでこの後の LT の, あの発表者になっている方は接続確認を行いたいと思いますので前の方に集まってください、えー、一ったん13時45分まで休憩としますお疲れ様でした